挨拶を、えー、スマレティングのマックスとあじゃあそうそう誠さん来てからで、ね、サムライティングのマックスと納豆気持ちですはい、吉岡ですよろしくお願いしますあもう始まってんのユーチューブ何年やってんだ<笑><笑>はいということですね今回<笑><笑>でいいの<笑><笑><笑>でいいの<笑><笑><笑> <笑>はいということ で, ですね、今回あの皆さんに集まっていただいたのはなんでかという話なんですけれどもサムラ イ, イーティングもあのマックス雪さんももちろん YouTube をやらせていただいてるじゃないですか、はい、で YouTube には<笑> YouTuber と言われる方々がいらっしゃると YouTuber さんでとてつもない記録を出してらっしゃる方がいらっしゃるんですよとてつもない記録とてつもない記録ですミスりボンドっていう YouTuber の方ご存知ですかもちろん はい、ででじゃないですその中のトミーさんっていうメンバーの方がいらっしゃって、その方がかなり早食いに精通されてらっしゃると、はいう ま,、はい、まあ有名なので言うと、ガリガリ君をもう10秒以内で完食されちゃうとか、っていうのがあるんですけど、まあ、最近ですね、このペヤングさんが出されてる超超超大盛りギガマックス納豆キムチ、これを1分40秒で早食いされてたんですよ。1分、40? 1分 4, 分分4分あ、それはいえ水りあ水あ り, あ 水, あ り, 水, あり水ありでそれはもうぜひガオーに<笑><笑>、まあ、ということでその、まあ、フードファイターではない y o u t u b e トップ y o u t u b e の方が出された記録に、まあ、グルメチャンネルとして我々はやらないわけにはいかないだろう と, ということで今回はですね水ーマぎゴンズさんが出された部屋に納豆キムチの早食いに挑戦いただくという企画でございますおおすげえお前 あのもうサムエイルとタイトルを見た視聴者の方々も分かってらっしゃると思うんですけれども今回なんとですね、うん、久々にコラボでございますーい、えー、今回のコラボをさせていただく相手はこちらの方でーす<笑>どうぞありがとうございますということで今回のコラボをさせていただく方は海マイさんでーすー自己紹介の方お願いしますはいえー、っと海マ前と申します<笑><笑> よろしくお願いしま す, します主に、まあ、自分のチャンネルでは、まあ、大食い動画を中心にやらせていただいていてで、まあ、以前。あの早く ガオさんでもえっと一応私も出場させていただきました。まあサムライの方ではまだ一回しかご出演いただいてないんですけれども、はい。今回あのちょっと無理やりエリマヤさんが好きだというメンバーが多数サムライにはいるの<笑>いるということなので、よせていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ちなみにエリマヤさん早送りだけじゃなくて、ね、大食いもかなりすごい話題ですからね、ぜひぜひチェックしてくださいよ。はい。ユーチューブもよろしくお願 い, いします。なによりユーチューブのリンク貼って連絡なので、ぜひチェックしまてすて。 はい。ということで今回、あのマックス鈴木さんとエビマヤさんを用して、えー、フードチャレンジをやっていただきたいと思います、はいはい、エビマヤさん、ペヤングの早食いとか大食いとかってそうたことありますかペヤングはないです焼きそばって実際ないんですよね、私あ、そうなんですそうなんです、そうなんで す, そうなんですじゃ結構どんな記録が出るか楽しみだなというところでそうですねちなみに、マックスさんはペヤングの大食いとかやられたこと あ、何回もはあります。あります。実際どうなんですか、こう食べづらいとかってあるんですか。基本的にはちょっと食べづらいというか、うん、あの、もさつくっていうか、飲み込みづらいから、なるほど。その辺がちょっと何だろう高いのかなっていう。っえっ、ー、と挑戦の内容の確認なんですけど、うん、えっ、ー、とペヤングチョウチョウオムリギガマックス納とキムチをお一人一個実食いただきます。で、タイミングとしては、うまく見てその場でいいのかな。えっとその場でじゃいろいろあのまずお湯入れでちゃんと三分測って。 そうっすね。うん、ねでそこをやって、お水はあり、はい。タイムの測り方としては、えー、と侍スタッフの方から5、同4321とカウントダウンさせていただいて、スタートといったと同時にタイムを回します、はい、で、全て口の中に入れていただいて、あの飲み込んでいただいて、口を開けていただきますで、それでタイムを止めます。はいはい、ちなみに、さんは今回の あのチャレンジの抱負というか。はい。まあでも、仮にも、私も。大、は、食いユーチューバーとして、やらせていただいているので、そこはちょっとプライドを持って。頑張りたいなと思います。はい。この楽しみにしていただければと思います。楽しみす。ごい楽しみです、えー。はい、じゃあ。これはレッツ、e、いいと思んですかね。でも、ちょっと作るシーンもあると、一回レッツ。やめろよ、やめろこれじゃないだろ。<笑><笑><笑>いや、いいこいいこと、今日だ、今日、やめない、やめない。 <笑>一しししやれれ、ばいいじゃないいい、はい、ということで、はい、はいいいんんん、じじじゃゃゃゃななななででですすすすすかかあ、あの、作らなきささと吉く早言わ危険のははららけおおお願いします願願ままま今日も、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいま す, しくいしますはいレッツクック ええ、きれいマックスさんがね、笑ってね。すごいね、笑ってんだよね、多分だけど、一番楽しいんだよな、あんまとこでは。絶対、悪い顔したもん、俺チラッと見たけど。<笑>すげえ、ね、むちゃくちゃだけど、悪い顔してた。で、これ、冷ます、冷ますのも自分のタイミング。あもう、自分、自分じゃない。はい、じゃあ、今、ゼロな状態なので、じゃあ、マックスさん。うん、はい、ええー、器込みで804、八ゼロ四。八ゼロ四。あります。 であの食べ終わってあったら置いてください一応グラムも計算します水分がないねー 1, 1分切れたらすごいと思うこれは暑そうね暑そ う, うんこれマジ1分切れたらすごいと思うよ事故だけ気をつけないといけないこの新婚な顔もインスタッもし足りだそうだったら水お願いしますはいじゃあご準備がオッケーになりましたらおっしゃってください ちょっと こ, こっちに入れ、寄せるって姑息なことやるから。<笑>いや、どうって食べよう。わかりました。はい。はい。それでは、参ります。いきますね。三、はい、二、一、スタートです。 はい、タイムは1分7秒11 <咳><笑>めっちゃ辛そうじゃあえっと、箸, 箸を動かしてえー、っと24 <笑><笑>はいマックス・スイキさんはこちらのタイムでございましたありがとうござ い, います、はい はい、といととうことで続いてエビマヤさんのチャレンジなんですけれども、えっと、念のため、はい、は箱ありで、はいうん、はい、ありがとうございます。はい、780あ、ああ結構答え数ありますすすねね、いやなんかでも ほ, んとほぐして、て、う、て、ん、確かめてみれば、うん、もうかかめみささなり気をつけたというすすげたがいいいらごです、ね、本当にんもっっとは焼けるのが怖かったか そうですよ、ね、はいそれではご準備がよろしければいっちゃいたいなと思います、はい、いや大丈夫ですいきますはい、はいはい、ではいきまーすいきます3・2・1スタートです はいタイム1分52秒二一、えー、そうですはい一回計量だけやっちゃいましょうかはい、はい、えーっと器込みで33ですお疲れさでしたいやお疲れ様でし た, いやお疲れ様でしたそう1分50もかかったんですか<笑>そうでしょ、はいどうはいやもっと低かったと思いましたそう<笑> こで最後のキャベツのところでは思ってたいのああ、えー、そこまでですかねどこでそんな時間かかったんだろうはいお二人ともお疲れ様でした、はいったまずタイムの確認しましょうかえー、っとまずマックスさんがえー、っと1分7秒一1 1 1分7秒 11, 7秒11はいありがとうございますで続いてエビマヨさんが1分52秒21はいというお二人のチャレンジ結果でございますで 実際どうでした、こうお二人ともやられてみて、感想と言いますか、こ一番奥が汗、いでやりますけど、ね、なんか、正直言うと、どういう感じでやろうかなっていうのが決めきれないままやっちゃった感じだったかな、あーなるほど、なるほど、なんか分かりやすく言うと、はい、バラエティーとか王の間みたいな感じで、あー、なるほど、なるほど、あでもそれはちょっと僕らの中でも、そこがね、俺, 俺の感じがすと、ちょっと歯がゆいというか、うん、ちょっとうまくいけないんだけど、まあそういう感じで、ちょっとなんか、もやっとして終わた感じ る,、うん、なるほどです。な ありがとううございますいさんどうでしたちょっと、まあ、マックスさんとかぶっちゃうんですけど私もその食べ方をどうするかっていうのをすごい迷ってて、はい、始める前にいろんな人の食べ方見てたんでしょう動画で。はいはい、で見栄えを優先してしまうのかとガチの早食いを優先するのかっていうところにすごいなるほど。 迷ってて、はい、やっぱりガチでやったらそれは食べ方も綺麗とは言えなくなっちゃうし、うん、っていうところのすごい葛藤がありながら最初こう食べ始めたんで、うん、そこでちょっとなんだろうなやっぱりずっと迷ってたんですよこれは一気に口に入れた方がいいのかとか噛みちぎっていいのかとか、ね、そういう葛藤がずっと頭の中にあったのも、うん、ちょっと今回のこの「タイムの結果なのかなっていうのがあって。プロにやらせると バラエティーとスポーツの狭間で燃やるっていうああ、うん、まあそうですね実際こうあの早くすることはできもっと早くすることはできるけどその分その見栄えがよろしくなくなって、まあ、それを YouTube 的にというか視聴者さん的にどうなんだろうというか実際どうしたいのか今さん見てていやまあすこいなって分ってすうっす話聞<笑><っす><笑>いててなんかこう自分で考えちゃってたか企画をああそ う, そうなんだなってもうしみじみ聞きながら聞きちゃっ て, て今。 2にチャレンジししていいいたたたただ結果はこういった形になりました と, で、えっともし視聴者の方からこういったものが見たいとかあのガチなものがいいのであればガチも し, もしくはまあちょっとなんか食レポとかも含めた緩いものが見たいよっていうのであればあのコメント欄の方に頂 い, いてあそれ気になりますね ど, ういう、はい、どっちを求められてるかっていうねそうですねあ、まあ、人によってもちろん違うと思うのでこんな感じで終わってしまったんですけれどももし美馬さんがよろしければまた別の企画でもコラボしていただければ幸いでございます 今、リアクションなかったら多分モテてこないっすかね 違, 違う違う違う違う違う<笑><笑>ショウイはぜひお願いします<笑>ありがとうございます気遣いだから今から<笑><笑>気遣い気遣いなので俺も結構好きだから緊張するんだよ<笑>今うまローできないの<笑>いそこはほらうまく頼むよ、うん、じゃあ最後、しぶの一言<笑><笑>うまくやった結果がするかよ<笑><笑>、まあ、最後、しぶの一 言, 言言ってよ、もうやだやだや だ, や, だ や, やめろよ、向けうふふふ俺も緊張してんだよ 頑張がいきれい。<笑><笑> 話聞いていいですか。もちろん。え、あのー、いつ頃からやり始めたんですか、大食い。大食い自体は三年前ぐらいですね。千十七年。そうです、ね。二十年だから。そうですね。ああ、何、何きっかけですか。っていうのも、なんか、私の、まあ、実家の近くに二郎系ラーメン屋さんができたんですよ、新しく。で、行った時に、ちょっと大盛り頼もうと思ったんですよ。一発でもう女子は食べれないから、だめだよ。 止められちゃってあ、まあまあ、あるあで、ね、あ る, あるですよねあるあるあるただそれがめちゃくちゃ悔しくっていや食べれるしと思ってその時になメ、まあ、盛りじゃあこれ食べれたら今度大盛りしてあげるよって言われたんですよ、はいはい、でなメ、まあ、盛りを、まあ、普通に食べたんですよ、はい、そしたら「おじがやるよ」って言われて「はい、じゃあ今度大盛りにしてやるよ」って言われてもうすぐ次の日行ったんですよ、はい、で大盛りを出されてでもそれも普通に食べれたんですよそしたらなんか店主さんがすごいなんか自分に対抗試験を 向けてきなてまあありえこれ鉛 が, 鉛がないし。<笑><笑> 前、前なんか動画ででででっっっっっっっしししててててまたたたたさきき関関関西西西弁弁ととかかかかかえそうちちょすすすののややななんばばいいいごもともとドルフィントレーナーの仕事やってたんですよ。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 いろんな方面から来るよね倫<笑>理的なものもそうだし<笑>多分イルカからも来るかも<笑>舐めるんだよ、イルカ舐めんなっつって<笑><笑>